日本テレビ系で放送されている暮らしにまつわる悩みを解決するコーナー解決キングプリンス8月31日の放送会では日本食級親善大使の小川博司先生の指導のもと平野市用が正しい包丁の使い方を学んだ包丁といってもその種類は千差万別で今回は一般的な万能包丁三徳包丁 の使い方を教えてもらうことに、100円から数万円するものまで価格帯もバラバラだが大事なのは値段ではなく切り方なのだという。平野がまな板の真正面に立って包丁を構えていると先生はまず姿勢を直してみましょうかと指摘。 引き腕側の足を1、ぶびきまな板と45度になるのが正しい姿勢で包丁を使うときは肘で動かすのが非常に重要だという。さらに包丁を持つ際は中指を柄に引っ掛け、親指と人差し指で歯の両側を挟み込む、または人差し指を峰の上に乗せる方法がおすすめだとアドバイスした。 正しい持ち方と姿勢を教わった平野は、肘を使った包丁の使い方をマスターするために、こんにゃくの薄切りに挑戦。その後は、キュウリのヘビハラにも挑戦することになったが、先生のお手本を見て、えっつ、何これそういうことどういうことと一本のキュウリが連なっている芸術的な切り方に、驚嘆このヘビハラは、 きゅうりを切り落とさないように注意しながら、包丁の刃先を45度に保ち、同じ角度幅深さで切るのがポイントなのだが、チャレンジしてみたところ、意外にも上手な部屋。一面を切り終えたら反対側の面を向けて同じように切っていく。そんな部屋に、先生は、すごい上達しましたね、と声をかけていたが、本人も蛇腹切りができたことで、 これだけでお店開けるかなと喜んでいた。その後は包丁の顎部分を使い、皮を市松模様に剥く、リンゴの飾り切りをすることに。市松模様に人気アニメ、鬼滅の刃東京 MX 他を連想したのか、全集中。平野の呼吸、使用切り、とアニメの決め台詞をもじって気合を入れ、いざ挑戦。 作業中にスタッフがお弁当にこのリンゴが入っていたら子供は喜ぶのではないかと話しかけると超喜ぶと思う。だってそれこそ鬼滅の葉流行ってるからと平野。さらに冷凍庫みたいな妹欲しかったな。とぽつりとつぶやいた。するとスタッフが箱に入ってる妹ってことと聞き返し平野はそういうことじゃないですよ。 箱に入ってる妹欲しいわけないじゃないですか、とばっさり。なお、冷凍庫は主人公総門丹次郎の鬼になった妹で、丹次郎の背負う木箱に入って旅に同行しているキャラクターだ。そんな平野は、めちゃくちゃ難しい。実は手先すっごい不器用で。こういうのは、高橋、天が上手なの、と飾り切りに苦戦。そして、 こんなに難しい技術だとは思わなかった。次の現場は間に合うかなと心配しながらちょっと待って。ガチの全集中する、と気合を入れ直し、先生のお手本と比較しても遜色ない飾り切りを披露していた。この VTR をスタジオで見ていた火曜メインパーソナリティの三代目 J ソウルブラザーズフロムエグザイルトライブ山下健二郎は何でもできるんですね。 飲み込みが早い。と、絶賛。そしてファンからは、潮ちゃんみたいな兄欲しかった、私が、冷凍庫になる、妹になる。との反応のほか、箱に入った妹欲しいんですかって聞くスタッフさん、小。この空気感好き、との声が集まっていた。平野潮さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。